マイリット、憧れ、羽生譲弦と紅白で初対面。ずっと見てしまうかも。ご視聴ありがとうございます。早速、今日もハブ選手のファンへ情報をご提供させていただきます。シンガーソングライターのマイリット、ミレイさんが12月29日、東京、渋谷の NHK ホールで行われた、第73回紅白歌合戦のリハーサルに登場した。 昨年に続き NHK のウィンタースポーツテーマソングフライハイを歌うマイリットさんは審査員で登場する羽生譲選手への憧れを語った同曲は羽生選手からインスピレーションを受けて制作したことを名方たマイリットさん羽生さんが審査員にいらっしゃると聞いた時は心臓の鼓動が早くなりました笑い演技を見ながら 音をはめるように作っていった曲。少しでも高く飛べるようにエールをこめたので、今までにない気持ちで歌うことになると思いますと笑顔を見せた。羽生選手とは、会ったことはないですと言い、歌唱中は、ずっと見てしまうかもしれません。笑い、演技を拝見して、その姿に感動して勇気づけられたので、会話はいいので、ただただ感謝を伝えられたらと話した。 第73回紅白歌合戦は、俳優の大泉洋さん、女優の橋本環奈さん、NHK の桑子真帆アナウンサーが司会、桜井翔さんがスペシャルナビゲーターを担当。NHK ホールであり観客で開催される。放送は、12月31日午後7時20分同11時45分。途中ニュースで中断あり。ご視聴ありがとうございました。